ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。20年ぶりに、加藤 c 5 7 1の SL を走らせています。加藤フレキシブルレールの継ぎ目を調整しながら、ここまで走れるようになりました。ちょっと、引っかかりがありましたね。半径がきついなぁ。あーあああああああ。前輪が脱線したー。 車輪を乗せ直して出発スムーズに走ってる駅を通過登っていくぞよし、あと少しだ 登りきったーガタン今度はうまく通過かポイントも通れた SL のピストンの動きがかっこいいねー 駅を通過頑張って登ってスムーズに頂上まで登れたやっぱりここの継ぎ目がガタンってなるなー都会駅に到着少し寄ってみてみよう 手ぶれがピストン周りの作りが精密ですね今度はお気に入りのリニアを走らせてみますああ取り残されたーご視聴ありがとうございました